こんにちは G です。今回は Endeavor OS のお話。DistroWatch というサイトをご存知でしょうか ?Linux の更新情報を提供するサイトですが、Distro の人気投票でも有名です。最近のトレンドは Endeavor OS で常に2位にいるようです。 エンデバーはマンジャロと同じアーチ系 Linux です。1年ほど前からラズパイでも利用できるようになりました。ただインストールが厄介でご紹介はできませんでした。数日前新バージョンアルテミスが出てインストーラーが一新。インストールが簡単になり ご紹介できるレベルと判断しましまたとはいえラズパイ用の他のディストロと比べると多少厄介ですそこで誰でも試していただけるようインストール手順を詳しくご案内しますはじめに必要なものを揃えましょう 32GB 以上の SD カード これにエンデバーをインストールします。32GB 以上の USB。これはライブ USB 用に使用します。ネットに接続できる PC。PC に SD スロットがない場合は SD リーダーも用意してください。はじめにインストールの流れをご紹介します。 USB と SD は FAT32 でフォーマットしておきます Endeavor の ISO ファイルを USB メモリーに焼いて LiveUSB を作ります PC で LiveUSB を起動して SD に Raspi インストーラーを焼きます Raspi 上で Raspi インストーラーを起動して インストールを行います以上で完成言葉だけだと分かりにくいですね早速始めましょう画面の e n d e a 公式サイトから ISO ファイルをダウンロードしますこの ISO ファイルをエッチャーで USB メモリーに焼きます終わったら PC に挿して起動この時 PC には SD カードも挿し有線インサネット接続しておきますなお PC での起動方法がわからない方は画面の過去動画を参照ください起動すると「ウェルカムウィンドウ」が表示され EndeavorOS ARM イメージインストーラーをクリック 確認ウィンドウが表示されるのでスタート ARM インストーラーをクリック Raspberry Pi 4B 6 4ビットを選択して OK ボタン Ext4 を選択して OK ボタン接続中のデバイスツリーが表示されますこの動画の例では画面のようになっています ターゲットデバイスを指定するんですが SD に書き出すので devsdb とタイプして OK ボタンこれでインストールが始まります終わったら PC はもう不要なのでシャットダウンします SD をラズパイにさして起動します EndeavorOS ARM インストーラーウィンドウが表示されますインストールオフィシャルエディションズをクリック以降は通常の OS インストール手順と同じです地域は東京キーボードはジャパニーズデフォルトを選択 デスクトップは任意に選べます。ここでは Plasma KDE を選択しました。パッケージでは三角アイコンをクリックしてパッケージの変更ができます。ここでは標準設定のままインストールします。名前とコンピュータ名、パスワードをタイプします。 以上でインストールが始まります。終わると再起動されます。ログイン画面が表示されたとき、画面左下でディスプレイマネージャーが切り替えできます。エンデバーもウェイランドなんですね。 立ち上がると、ウェルカムウィンドウが表示されます。このウィンドウで必須な操作はありません。次に必要な設定をしていきます。まずは日本語が扱えるようにします。アーチ系なので、マンジャロとコマンドは共通です。ターミナルで画面のようにタイプ。 続いて画面のようにタイプしてエンバイロメントファイルの文末に画面の産業を追記ターミナルの作業を一気にやっておきます画面のようにタイプします文末に 画面の5行を追記してオーバークロックできますツール類も入れておきます画面のようにタイプして NeoFetch と HTOP をインストールしますここまではマンジャロと全く同じですねところが 超絶便利なソフトウェアの追加と削除がエンデバーにはないアーチ系なのにねまあ管理が大変なのは分かりますがアプリの追加や検索が不便極まりないしょうがないんで AUR 版のソフトウェアの追加と削除をインストールします画面のようにタイプ 作業は以上です。一旦リスタートします。KDE システム設定を起動し地域の設定を選択。日本語の仕上げをします。入力メソッドを選んでグローバルオプションを設定をクリック。入力メソッドの切り替えのボタンをクリックして任意のキーに割り当てます。 追加も可能です辞書ツールや入力時のショートカットなどはモズクの設定アイコンから行えますシステム情報を確認してみましょう。 今回 KDE にしたのは常用のマンジャロと比較するためですまずはブラウザーでの動作をご覧ください正直動画再生はひどいものです駒打ちの様子をご覧ください ウェイランドの成果とも思い X11 でも試しました X11 では幾分ましですが、ね、やはりフル HD フルスクリーンでの再生は無理があります動画ファイル再生にはドラゴンプレイヤーが入っていますが何これ 動かないじゃん VLC は音がおかしいこれは簡単に直るでしょう画面のようにタイプして「DT オーバーレ イ, イコールの行で KMS の前に F を挿入して保存 ちゃんと音が出るようになりましたただ VLC は ELIZERMUSIC プレ y ヤーの関連としてインストールされているようだったので ELIZER と VLC 両方削除して VLC を入れ直していますセロロイドも入れてみましたが正常に動作できないので即削除 MPV は動作に問題ありませんでした まとめですエンデバーインストールが楽になったとはいえまだ他と比較すればもうちょい頑張れです KDE プラズマで評価したんですがマンジャロと比較して重い遅い印象ですブラウザーでの動画が遅いのは直近の ArchK ディストロ共通のトラブルと思います 一応日本語入力オーバークロックサウンド修正などで使える状態になっていますご興味があればぜひお試しをただ私以前から思ってるんですがなんでエンデバーが支持されてるんだろうって何が高評価なんだろうインストールは厄介 素でできることが少なくて何かにつけ自助努力が必要ほとんどマンジャロもどきなのにマンジャロよりレスポンスが悪い正直エンデバーがマンジャロに勝ってるのは名前だけじゃないかな個人の感想ですけど最後にちょっと早いんですが夏休みに入ります 暑い間しばらく動画はお休みしますのでご了承をご覧いただきありがとうございましたこの動画は参議院選挙投票日に公開予定ですまだの方は今からでも投票間に合いますよ孫が少年野球をしています 小学校3年生です。所属チームではティーボールもやっています。ティーボールは第にボールを置いて打つゲームです。ピッチャーがいなくて守備中心のいわば簡易版の野球ですね。この度ティーボール大会で地区優勝し、 夏休みに全国大会に出るそうです。大会は埼玉で行われるんですが、その次は東京で、最後は台湾で世界大会とのこと。台湾行く気満々で、お気楽でいいなぁ。ではまた次回。